100点だったのはこの男だけどういう走り100点の走り見せてくれるのかどうかさあどうだ 90で干してるじゃんだよですよねだってさかっこれ物理の法則に反するだろうそうですあい分かじゃないんですよ<笑>